ここは誠さゆきが観戦してたところ、中央分離帯があるところ、いつきたちが観戦していた、匠が抜き返されたところ。次が、最終コーナー。というわけで、エ d ディ聖地巡礼企画、パート4、椿ラインを走っていきましょう。ダウンヒルのスタート地点は、箱根ターンパイクの、スカイラウン島横。こんなにも身近なところから始まるのですね。日本一有名な有料道路の脇が、伝説のステージってわけだ。そしてこの椿ライン、はっきり言って開きます。 油断ならない過酷な急カーブが続いて、全長も結構長くて、正直しんどいです。ただ、冒頭で紹介したようなスポットでは、明確にアニメの雰囲気を味わえるし、正地感はバッチリ。まあアニメの方が明るいし鮮やかって感じだよな、昼より明るい深夜ってなんだよ。そういう意味ではファーストステージの薄い峠とか、雰囲気的には近かったかもですね。見づらいんだけど、そしてそしてですね、この椿ライン、とある特徴があるんですよ。 それは走っていく上でとても大事なもの特に中盤以降のコーナー連続区間が一つのコーナーとしては曲がれないんですよ途中でハンドルを切りましたり追加でブレーキを入れて前荷重をかけ直したり勾配もカーブも純粋にきつく少しでも重量級の車でスピードを乗せてしまうと単純に遠心力に勝てない普通の感覚で曲がろうとするとセンターラインをはみ出してしまうそして今の3倍速中にも気づけるでしょうかやはりカーブの曲線がガタガタですよね 途中で極端に急になったり緩くなったりする、そういうトリッキーなステージなのです。 一筋縄ではいかない難しいコースですよ。おい。客走ジ4 g がセンター割ってきたと思って、ちょっとビビりましたよ。何せ箱根の道はくねくねですからね。熟練者ほど、ラインの最適化のために、右コーナーでインカットしがちになる。そこも難しいポイントで、対向車とのすれ違いのための安全マージンと、スムーズに走るためのラインが被ってしまう。結果として、対向車を確認した瞬間、即座に外側へ膨らんで緊急回避するような走り方になる。今の U 字カーブも険しかったですね。 ちゃんと速度を落としきって、ちゃんとした回し方でハンドルを切って、正しい運転操作で、ラインを無駄にきつくしないよう、走行位置を選ぶ必要がある、ちょくちょく直線はありますが、こういう道の定番。70キロも出すと次のコーナー曲がりきれない。これは物理的な問題なんですよ。タイヤグリップが遠心力に勝てないんだ。はどこ歩いてるんすかそれも行動らしい。 これから行くやりつ峠ではもっと顕著になる。まあここら辺で、道の概要の話は一通り終わったかな。ここで、ノーブレーキ双方の真髄が見えてくるわけですよ。まずさ、ノーブレーキって言うけど、その中身は横 G のかけ方なんだと思う。言ったでしょ、途中でカーブの形が変わるって。だから、シャシーが旋回姿勢に入っている中で、追加のステア操作が基本的に必要になる。そうすると当たり前ながら横 G は変化し、車の姿勢はブレる。 リズムは狂うし、最速の走りとは言い難いね。こんな複雑な形をしたぐにゃぐにゃコーナーの中で、タイヤグリップを横方向に限界まで使ったまま、一切横 G を変化させず、限界スピードを維持できたら、そりゃ早いわけだな、とてつもなく。そんなライン、 走り込んだくらいで掴めるわけがないまた、コーナー侵入のための減速、立ち上がりでのアクセル、この操作のためにタイヤは前後方向に使われるわけだけど、連続コーナーの途中で、その全てを最適化できるかなちょっとでもロスが生じると、その分がダイレクトに差になる、この椿ラインのダウンヒル最終決戦冒頭は、そういう試合展開で進んでいったんじゃないかな。なんて言ってたら、例の誠さゆとの右ヘアピンに来ますよ。イニディでは、 この地点までのどこかで、シンジ君がハザード出して譲ってたわけですね。そしてこの右コーナーへのアプローチで、ぶつけながらラインに割り込んでしまった。こうして見ると、このコースの中では道路幅が広いよな。確かにやれないってことはなさそうだ。そういうわけでポジションが戻りましたね。ノーブレーキ走法とかいう漫画の話は置いておいて、現実世界での運転における椿ラインについてですが、かなりレベルの高い練習用ステージですよここは、ラインの選び方。 そして、そのラインに狂えなく乗せていく、運転操作の丁寧さはもちろんのこと。今みたいに突発的に飛び出してくる対向車への、瞬間的な対処。旋回中にカーブの R が変化した際に、無駄な横 G の変動を発生させないよう乗るということ。個人的に、横 G の変化量を一定にする、ということを意識しながら運転していましたが、難しかったですね。初見のコースに対して、タイヤを理想的に使って曲がっていくというのは至難の技。個人的には、 サーキットを走り込むのと同じか、取り組み方次第では、それ以上のトレーニングになるとさえ思います。毎日のようにこんな道を往復してたら、アマチュアレーサー並みに上手くなるに決まってるだろ。ちなみにこのプリウス PHV、後ろにバッテリーが積んであるおかげで、前後重量配分が56対44なんですよね。アンダーステア傾向にセッティングされた車を、荷重移動で円に飛び込ませる。 こういう道にはそういう走らせ方が効く、実はこんなに急な下り坂であっても、パワーモードを用いることで、アクセルオフ時も前荷重が残しやすくなるんですよね。打線走行時の回生ブレーキが強められてるのは、まさか、まさかそこまで考えられてるわけないよね。さてさて、右ヘアピンで、匠がブラインドアタックで抜き返しましたよね。多分ここなんじゃないかなと思います。 路面が緑色に塗られているでしょうしかもストレートが長めなので、コーンリング勝負が不利でも飛び込みで並びやすい。アウトインアウトで、走行ラインの R を緩和させる双方が、裏目に出てしまったわけだな。当然ながら、飛び込みの段階で大きくアウトによらざるを得ないですからね。しかも道路幅も広かったし、そうして考えれば、妥当なオーバーテイクだったわけだ。最低限は現実に即して描かれてるのが、また興味深い。 そういえば、須藤京一が、本線に止めて観戦してたよね。あれどこだったんだろう。ついでに言うと、ギャラリーの人たち、どこに車止めてるんだ問題。そして私、道が長すぎるし、神経も使うしで、この時点でうんざりし始める。片道20分ですからね。もみじライン並みに投げは、そして例の中央分離帯ですが、急勾配すぎね。動画で伝わらないのが残念ですよ。バイク止めたら倒れそうなレベルの勾配だった。そしてこの左カーブ、対向車を気にして遠寄りで侵入したせいで、明らかにラインがきつ 常識的なペースで走っていてもこれだからそ空ラインが大事なコースになるわけだ上りの方も軽いミッドシップの NSX が相手とかいくら FD とはいえ勝てる気がしないネットで車重を調べた限りで双方とも 1.2 トンくらいだったけどな NSX 側は400馬力だと言われていますが圭ケス側の FD は何馬力で挑んだんでしょうか ボンネットはカーボンになってましたが、4秒以上の全開区間で差がつく程度のパワー差、このコースならそこまで大きくはない。どうでしょうね、トラクションの差やトルク特性の穏やかさは、明らかに n s x 有利でしょう。でも、そこまで大きな主人公補正を感じず見られる、絶妙な難易度設定ではあったと思います。 さてさて、最後に新次君がぶつけて抜き返す。池谷先輩たちが観戦してた右ヘアピンに来ましたよ。長い下りでフロントタイヤが垂れる中、インからぶつけられれば守りきれないわけだ。追い詰められた。2本目あってもこのタイヤじゃ勝ち目ない。ここから最終コーナーまで、普通に走ってても1分の短い勝負。長かった椿ラインもあと少し、並走する2台を脳裏に焼き付けて走りましょう。そして、右カーブの左側が緑に塗られたところ、その直前で、匠はヘッドライトを消した。ここですね。 観光バスに押しつぶされて、ギリギリまで左に寄った状態での侵入となりましたが、そして左カーブを1個挟んでから、左側に匠の86が並びかける。アニメじゃ結構な急カーブとして描かれてましたが、ここら辺の直線なのでしょうか。確かにブレーキングポイントの前に、緩い左カーブを挟むような感じだし、シフトアップするか迷いそうではある。そして左コーナーの立ち上がりで、シンジくの86がリアをぶつけた標識、多分あれですよ。そして右、左、右と続き、左に竹藪が現れ、 かなり狭いですね862台で並べば壮絶な接戦となるでしょうグリップなら2車線分だけど立ち上がりでリアを流せば横幅に余裕はゼロ激しく競り合いながら最終の左コーナーへ実は2段階に分かれて切れ込みますここを抜けたら次が最終コーナーまあコーナーといっても30度くらいしか曲がらないんですがはい椿ラインダウンヒルフィニッシュです そしてここが、昼クライムのスタート地点でもあるわけだ。所狭しと建物が立ち並ぶせいで、道路幅にはほぼ余裕ないっすね。さっき観光バス来てたけど、こんな道で塞がれたら地獄やろなぁ。乗客も酔うし、ステロレベルで交通網が麻痺するし、運転手も辛いし、純粋にデカすぎて危ないし、もうこのエリアは大型バス禁止しろよ。なんだこの交差点、全然右見えなくて時不か否やんって思ったら、右から来る側も一時停止でしたわ。ここから先、引き返して昼クライム経由で七曲がりに行こうか。 このままヤギツ峠に行こうか迷ってましたが、椿ラインが長すぎて戻るのもだるいので、ちょっと休憩してからヤギツ峠行きます。ああ、また対向車で大型バスが来たよ。道が狭すぎるせいで、道路幅を半分に分割した幅に、相手側が物理的に収まらないのクそ、さてここに止めさせていただきます。不動滝というスポットらしいです。ちなみにカーナビのルートがこちら。巡り旅をするときは、 軽地機能を駆使して一筆書きで休憩場所まで設定することが多いです関東近郊に住んでるなら箱根は珍しい場所じゃないが遠方からドライブで来るつもりならおすすめしやすいルートだぜまあ有料道路の通行台をケチったせいで北の方に無駄に遠回りしてますが今度 MF ゴーストと MD 総合の聖地巡礼ルートでも用意してみましょうかねはい来ましたこういうところです 駐車場所にもほぼ余裕ないので、このような日に来たら寄れるかわからないっす。椿ラインのふもとに、まさかこんな名所があったとは。これは素晴らしいですよ。人間の身体って、聴覚としては認識できないような、高周波数の音も感じ取れるそうじゃないですか。その手のものや、滝が作り出す涼しい空気を全身で感じます。とても清らかな場所です。 川のせせらぎというか、自然の中を水が流れる音っていいですよね。これを聞きながらぼーっと過ごすためだけに、ドライブに出かけるのもあり、後ろには茶屋みたいなのがありますが、まだ8時半だから帰いてないっすね。上には有料道路があって、箱根らしい。ちなみに御殿場インターを降りたのが朝7時頃。 ここに着いたのが8時20分頃、箱根のスカイラウンジを休憩場所にすればいいんじゃないか。絶対クソみたいに混むだろうけど。椿ラインを往復するだけで40分かかりますからね。まあ走ることだけが目的なら、それもありか。道の厳しさと相まって、張り切ってハードに運転することになるだろうから、遠方から来るなら泊まり込みを強く推奨。私は岐阜から日帰りして公開した。矢実峠を下り終えて、漫画喫茶さに入ってる遺跡運転9時間。 ここで体力切れた。さてさて、先のことを少し言いましたが、このままヤビツ峠に行くことにしました。七曲りは帰りによります。川沿いの温泉街っぽいところを下るのですが、これがまた油断できない。人が多い。 横断者警戒で気が抜けない。景色としてはとてもいいんだけど、運転してて楽しいかというと、油断してたら人を殺しそう。例えば椿ラインの下りで右足が疲れて、ふざけた姿勢で運転してたら、もしもの場面で反応が間に合わないかもよ。バスに詰まり、謎の U ターンをする人に遭遇しましたが、そうじて行動で起こることの範囲内。地図を出すとこんな感じ。 海沿いのワインディングも走れるので、最高の景色が味わえますよ。よく調べてないけど、多分途中で MF ゴーストコースも通れる、湯河原駅です。街並みが箱根らしいというか、日本でもここしかないという感じがある。路中も多いし人も車も多いけど、普通の人が普通の旅行で来れば、楽しめること間違いなしでしょうな。 飛び出しプリウスミサイルを避けてからの海沿いの倍速ドライブ原付きを抜くタイミングが腕の見せどころ私は意地悪な幅寄せしないんでねここら辺の道は関東住の方にはありきたりだろうし動画で見るより実際に海を感じた方が楽しいだろうねここら辺で有料道路出口と合流してからの道がまたいいんですよしれっと有料道路抱いてったってことなんだよなしかもその区間 MF ゴーストコースだしまあまあ海沿いの景色もワインディングも交通の流れも全てが穏やかで程よく楽しめる 道です私が出かけるときって基本的に雨降ってるか曇ってるから今日みたいに晴れるのは奇跡だよ富士山もはっきりと拝めたしそのまま有料道路に乗って少しだけ東へ行くよ道中は市街地走行なので全カットパート5でお会いしましょう